これより会議を開きます艦隊平用パートナーシップ協定の締結について承認を求めるの件及び内閣提出艦隊平用パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案の両案件を議題といたしますこの際お諮りいたします両案件審査のため本日参考人として 英国中殺特命全権大使、鶴岡浩二君の出席を求め、意見を聴取し、また政府参考人として、内閣官房内閣審議官、渋谷和久君、財務省大臣官房参事官、岸本博君、農林水産省大臣官房総括審議官、佐藤美君、 農林水産省大臣官房総括審議官、大沢誠君、農林水産省生産局長、今城健治君、農林水産省経営局長、奥原正明君、農林水産省政策統括官、唐沢明君、経済産業省通商政策局長、片瀬弘文君、経済産業省 製造・産業局長、勝谷俊秀君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご意議ありませんか。ご意議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。 今日1時間質問をさせていただきますよろしくお願いいたします昨日以来こののり弁のような文書が非常に問題になっておりますが我々に見せているのはこの資料でありますそれに対しまして昨日でも質疑に上りましたが西川委員長の TPP の真実という本についてですが 我々今朝われわれ、びっくりいたしまして、西川委員長が書かれたとされているこの本が、アマゾンのサイトから消えているんですね。消えた真実じゃないですか、西川委員長、消すための何か指示を出されましたでしょうか。 委員長は答弁する立場にではありません、えー、どうぞ政府提出の協定関連法案の質疑においては政府に対して質疑を正していただくものと考えており委員長に、えー、としてはお答えする立場にないとこういうことを申し上げておきますどうぞ尾形仁太郎君、えーはいえー、我々の中であの予約した人間いたんですよね 予約した人間がいて、うんそう、これからどうなるんだろうなというふうに思うわけですが、本当にこれ、あの消えた真実になってしまうんです、委員長、あのこの件、非常にわれわれ、また隠蔽かと、政府から出てくるものがこれ、そして、えー、委員長が真実を後世のために明らかにすると言っておられて、われわれも、 何を言ってくれるんだろうかと期待をしておりましたが、それもインターネットのウェブサイトからきれいさっぱり消え去って、予約した人はどうなったんだろうかというふうに思うわけでありますが、えー、これ、どこかから指示があったんじゃないかなというふうに思うわけですが、安倍総理大臣にお伺いいたします、内閣総理大臣官邸からこれを消せという指示を出されましたでしょうか、安 倍, 総理大臣安倍内閣総理大臣。 あのまあえーまあ、昨日もお話をさせていただきましたが、そもそもおそういう私、事実について、全く認識をしていないわけでありまして、ここでの議論を拝聴させていただいたのみでございます小形仁太郎君。誰かの指示があって、これ消したんだろうなというふうに思うわけでして、5月6日がもともと想定をされていた発行日だったわけですが、えー、また。 どんどんどんどんと情報が出てこなくなる、その隠蔽体質の一環ではないかということを述べさせていただきたいと思います、であのこの TPP の真実といわれるこの本のゲラとされるものでありますが、ちょっと一つ、すごく気になることがありまして、あのまあ、私、外務省出身ですので、 人物評価を堂々と書いているということが非常に気になります、あの一般的に外交において、相手のパーソナルなことをいろいろと書きつられるというのは望ましくないですね、えー、フロマン通商代表のことについて、交渉官の報告では何でも反対するという頑固者というふうに書いてある、会談中は眼鏡をせわしなく外したりつけたりするというようなことも書いている。 森山大臣については、TPP 参加の即 時, を即時撤回を求める会代表を務めておられる際に、代表は引き受けたものの、反対する気はあまりなかったのではないかというようなことを書いてあったり、専門はもともと農林関係ではないというふうに書かれております、えー、昨日質問に立った宮越議員については、農林族間の調整にはあまり関心がなかったと。 さらにはあ、これはあの渋谷審議官、内閣府の渋谷審議官については、しっかり説明しているようで、け聞き手は結果として意味がわからないまま対話が終わりますと、彼以上に話の意味を見えなくする立派な答弁者は私は知りませんと、ここまで書かれております、えー、こういう論評というのは、外交上一 般, 一般的に嫌われます、場合によっては、あ職務における信頼を損なわしめると。 私はそう思います一般論としてお伺いをいたします外交上あった人間の人物表をペラペラと外に話すのは新規則違反であり政治家としての常識に欠けるというふうに思いますが安倍総理大臣いかがですか安倍内閣総理大臣 あの今、尾方委員は西川委員長が出版した本というふうに言われたわけでありますが、まだ出版した本というものについてはです、ね、私、全く象徴していないわけでございますし、出版本を出版したということを前提にしたです、ね、一般論といえどもです、ね、答弁を控えさせていただきたいと思います。 はい、ではあの、本の話はあえて切り離して、一般論として外交上あった人間の人物表をペラペラと外に話す、パーソナルな論評をペラペラと話すということについて、安倍総理、いかが思われますか。岸田外務大臣。 一般論として申し上げるならば、私の経 験, を経験を振り返ります中で、外交交渉上において、相手のパーソナルな点について、何かこの公の場で申し上げることはないのではないか、通常、そういったことは行わないのではないかと考えます。 小方忍太郎君そういうことなんです、通常ないんです、行わないんです、でそういったことを、まあ、今回、何らかの指示によって消えた真実になってしまったわけですが、そこにおいて、そういうことを書くというのは、本当にあの政治家としての常識を疑わしめるものであると、強く言わせていただきたいというふうに思います、えー、そして、えー、この情報公開のことに関してですが、昨日から非常に議論になっているものとして、 えー、秘密を守るための書簡、秘密書簡と言われているものが あ, あります、あれはひな形しか出てきていません、しかし政府の説明では、おおむねこのラインに沿って、えー、だいたいこういうものに鶴岡交渉官がサインをしたと言っておられます、まず最初にお伺いしたいと思います、あの秘密書簡は誰を拘束するんでしょうか、国家公務員だけですか、それとも国会議員も含まれますか、石原大臣。 石原 TPP 担当大臣あの昨日もご答弁させていただいたんですけれども、先ほど の, その人物表の話もそうですし、えー、建設的な議論を外交交渉で行っていく上でです、ね、お互いの内容はまあ開示しないというのが前提であるということは、もう委員は外交のベテランでございますので、ご認識をされているんだと思います。 まあ、その前提というものを覆すことはそれによりまして信頼関係を大きく損なうだけではなくてこれからの外交交渉というものにも悪影響を及ぼすこの話は昨日、外務大臣の方から詳しくご説明があったと思いますそういう基本認識のもとに私どもは TPP 交渉にわたっての今、委員がご指摘になりました 秘密保護に関する書簡については、開示をさせていただけないと、まあ、こういうふうに認識をしているわけでございます、そして委員はおおむねそのようである、まあ、それをどなたが言ったか私は存じませんけれども、いいそのもの自体に対してです、ね、開示をしませんし、公にはできない、これはもう外交のベテランである尾方委員にとりましては、あのご理解の範疇ではないかと思っております。 小太郎君のこのおニュージーランドのホームページに出ていたもの、このライン、おおむねこのラインに沿ってというのは、役所から説明があった話であります。あの別にわれわれが何かあのでっち上げてるわけでも何でもございません、で私の質問に石原大臣、全く答えてないんです、この秘密書簡の対象、誰がこの秘密を守ることを。 この書簡によって定められるその秘密を守る義務は誰にかかりますかということを聞いているんです、もう一度石原 TPP 担当大臣あの。これも昨日お話をさせていただきましたけれども、その秘密書簡なるものにです、ね、え関与する公務員の方々には当然、守秘義務がかかってまいると思いますその公務員尾形麟太郎君。 公務員全員ということだというふうに理解をしましたが、国会議員にもかかりますか、大臣。石原 tpp 担当大臣どの程度、外交交渉に関与したかによって、国会議員の場合は、影響が出てくるのではないかと思います。 君、えー、影響が出てくるのではないかと思いますということでしたが、えー、そんな文明になってますかね、えー、もう一度お伺いをいたします、国会議員はあこの秘密書簡の義務の対象でしょうか、石原大臣。石原 TPP 担当大臣。あの何度もご答弁させていただいておりますように、その秘密書簡に、 署名をしたのは、2013年に鶴岡書籍交渉官でございます、その鶴岡書籍交渉官には守秘義務が当然かかりますので、国会議員に対してその内容を話すことはできない、こういうふうにご理解いただきたいと思いますじゃあかからない全然おかしい小方麟太郎君、かかつまり、今の説明だと、国家公務員に義務がかかっていて、そしてその秘密を国会議員に漏らすことは、一切ありえないから。 一切ありえないから、だからそもそも国会議員に義務をかける必要がそもそもないと、そういうことではないんですかね、国会議、政府の公務員には義務がかかっている、だから漏らすことはない、漏らすことはない以上、知りえない、知りえない以上、そもそも外に漏れることもないと、そういうことですかね石原大臣石原 TPP 担当大臣。 緒方委員のご質問が、所管に関して、守秘義務がかかるものは誰なのかというご質問でございましたので、その署名をした人間を含め、公務員が守秘義務にかかってくるわけでございますので、今委員がご指摘されたような、えー、ロジックというものはあるのだと思っております、うん、なるほど。 国会議員である外部の人間が、この秘密協定で禁じられているものを見ることは、交渉の経緯とかですね、いろんなものが書いてあります、提案とか、そういったものを見るということは、一切あり得ないということで、よろしいですね、石原大臣。石原 TPP 担当大臣。あの委員のイメージされている国会議員、衆参国会議員がいるわけですけれども。 どういう方を念頭に、また政府の中にも衆議院議員の身分の中で入っている人間がおりますので、そこのところが私、ちょっとわからないもので、こういうご答弁しかできないということは、ぜひご理解いただきたいと思います。はい、小林太郎君、えー、では、政府に全く入っていない、閣僚でもなければ、副大臣でもない、政務官でもない、 そもそもアクセス権限を持っていない国会議員は、絶対にこの秘密書簡におけるところの、いろいろな外に漏らしてはいけないという文書を見ること、そしてその情報を知るということはないということで、よろしいですね、石原大臣。石原 tpp 担当大臣あの小委員のようにに外務省にいらっっしゃって 特別な関係があるようなことがあってですね、そういうことがないかといえば、ないんだと思いますけれども、そういう方でも私はないんだと思います。小太郎国会議員がそういうことを知ることはありえないということなんですが、この西川委員長が書かれたとされる、その本の中には、どう読んでも、 交渉の内情を詳しく説明していると、当時から詳しく知っていて、説明しているとしか思えないような記述が多いんですね。例えば、ニュージーランドは日本に対して生乳換算で年間9万トン以上の輸入枠を増やせの一点張りでしたと。日本はアメリカに対して、アメリカの日本車輸入の関税撤廃25年を短縮することを勝ち取ってきてほしい。 これが実現すれば、日本もニュージーランドの乳製品の輸入拡大を考えると伝えていましたと。明らかに交渉の経緯を当時から知っていて、そしてその情報に基づいて動いていたことを示唆するものであります。石原大臣にお伺いをいたします。本当に、本当に国会議員が 知り得ないこういった情報も知りえない状況にあったと確約できますか、石原大臣。石原 tpp 担当大臣委員の前提が、その委員がご示しになっている白い、えー、印刷物の束を指して、そこの内容についてコメントをというのであれば、そのものが何であるのかということを私は認識しておりませんので、ご答弁は差し控えさせていただきたいと思います。 尾形太郎君これあの、本の番号から何から全部一致をしていて、そして、昨日国会で取り上げた瞬間 に, 国会に、国会で取り上げた瞬間に、予約から何から全部できないように消されてしまうというもの、これは逆に真実だということを示唆しているんだと思います。真実で、これが外に出てしまうと、審議に大きく差し支えるから。 だだから消したととといいううことなんだろうと思いますそう考えるときに、ここに書いてあることを、ニュージーランドと日本のやり取り、そしてアメリカとのやり取り、こういったものが外に出ていたということは、有識事態ですね、仮にこれが外に漏れていたということであれば、これは秘密書簡に違反するというふうに理解してよろしいですね、石原大臣。 石原 tpp 担当大臣あの先ほどもご答弁させていただきましたけれども、はい、残念ながら、それが何なるものか、またなんであるかも私は存じませんので、これ以上のコメントをすることは控えさせていただきたいと思います尾形麟太郎君。明らかに裏で何かやっていることを示唆するような対応だと思いますが。 しかしながら、この本の、おこのお、まあ、出版しようとしていたとされるこの本の一番最後に何と書いてあるかというと、出版にあたって協力してくれた内閣官房農林水産省との、農林水産省等の皆様への感謝の念が述べられています。何に感謝してるんだろう。ゲラをチェックしたりとか、 情報を漏らしたりとか、そういったことをした職員は、内閣官房、そして農林水産省、絶対にないというふうに言い切ることができますか、石原大臣、森山大臣。石原 TPP 担当大臣。ちょっとあの宣伝になってしまうかもしれませんが、私、今、COP21、そしてこれからの、 地球温暖化に関しててて本を書かせいいただいております、まあ、そのとき情報提供として、環境大臣もおいでですけれども、残念ながら私、パリに行くことができませんでしたので、その情報をですね国会議員としてどういう会議であったか、また何が論点であったか、こういう話はあのお話を伺わせていただいております。でそれがその 委員がご指摘になっているようなものと同じだとするならば、情報提供というものは国会議員に対して、各役所が行っているのではないかと思います小方倫太郎君、えー、もうあすみません、もう一回聞きます、えー、秘密書簡の義務に反するような情報を漏らした公務員とか、 仮にこの書籍が事実だとしたときに、そういったものの作成に協力をした、そういった職員は一切いないと、内閣官房、そして農林水産省に、そういった職員は一切いないということを確約できますね、石原大臣、の森山大臣石原 TPP 担当大臣あの。ちょっと質問の趣旨がわからないのは、 その今、委員がご提示をいただいているコピーが何であるかということは私は残念ながら承知しておりません、そしてその内容も承知しておりません、そして一般論として言えば先ほどお話をさせていただいたように今回の TPP 協定において確かマレーシアだったと思いますけれどもそこでこの秘密を 保護守るための所管に署名をしたのは鶴岡さんでありますし、鶴岡さんには当然、守秘義務がかかる、またそれによりまして、それ以後の協定の内容、また経緯等々について、この公にするということは、4年間差し控えるというのが、このルールの中に示されていると理解をしております森山農林水産大臣。 まず一般論として申し上げますが、あの国会議員の皆さんから、政府に対して資料要求とか事実関係の確認があれば、適切に対応していることはご理解をいただけると思います。あの今回の件につきまして、具体的に執筆に協力をした職員は、確認をされなかったと承知をしております。 はいあのー、森山大臣の方が、森山大臣のほうあ正確にお答えをされておられます。我々の方からも、おこれを聞いて、で、これがなんだかわからないということでありますが、内閣官房 TPP 政府対策本部からは、西川委員長が出版を検討しているということについては、そういう報道があるということについては承知していると。 でゲラのチェックという形で具体的に協力した職員は確認されなかったと言っているんです石原大 臣, の原大臣全然あの後ろの渋谷審議官からのブリーフが行き届いてないですねもう一度お伺いをいたします、えー、そういったゲラのチェックとかに協力した職員は絶対にいなかったそしてもっと言うと秘密書簡に違反するような情報の 伝達の仕方をした職員は、内閣官房には一切ないと、いたときには大臣が責任を取るというところまで確約できますね、石原大臣。石原 tpp 担当大臣あの本当に申し訳ないんですけれども、そのコピーが何であるかが実証されていない以上、そのことに関して、私がコメントを差し控えさせていただいているということは、ぜひご理解をいただきたいと思います。 小方林太郎君、質疑を続けてください。はい、もをてくさい何でもも聞いてください。でくてとですください。てて、ててくくだだささきちんと整理して整理してもう一度、質, してください質疑を出続けてください尾形太郎君。ええ答える あのこれ、内閣官房 TPP 政府対策本部、4月1日付で、公式の文書として、われわれのところに紙で出してきてるんです。で、西川委員長が出版を検討しているという報道については承知していると、しかしながらゲラのチェックという形で、具体的に執 筆, した協力執筆に協力した職員は確認されなかったと、いなかったではないですね、確認されなかったという表現です。で、だから聞いてるんです。 ゲラのチェックに協力した職員とかもっと言うと、秘密書簡にの義務にかかるような情報の漏えいをした職員は、内閣官房には絶対ないと、仮にそういう職員の存在が判明したときには、大臣に責任を取るというところまで確約できますねと聞いてるんです、石 原, 大臣石原 TPP 担当大臣あの。何度も話をして恐縮なんですが。 そのものが何であるかが私は確認できません確認できない以上はそのものについてコメントをすることができないということはぜひご理解をいただきたいと思います小方倫太郎君分かるように質問してください 公、ね、平です、小、はいはい、タロッインー太郎君、質問を続けてください。ててだだだい。いいいそののののの内容話話でなななんんすかかかかかから、ら。ら、協力がるる 大臣も答弁できないんですか、方麟太郎君、質疑を続けてください、そして石原 TPP 担当大臣からは、あ答えをもう一度お願いします、はい。公平公正に議事運営をすると言われたじゃないですか、その通り、自分自身の本に関するからといって、そんな卑怯なことをするんですか、大臣、委員長、委員長おかしいですよ。 自分自身の話だからといって、こんな、ね、不公平な議事運営ないですよ、おかしいじゃないですか、私はゲラの内容など一つも聞いてないです。内閣官房 TPP 政府対策本部から、そういった 本を出版するということについては、そういう報道があるということについては承知していると、そしてそのゲラのチェックに具体的に執 筆, した執筆に協力した職員は確認されなかったと、それは大臣が司る内閣官房 TPP 政府対策本部のその名前で返ってきている、だから聞いてるんです、だから聞いてるんです。 ゲラのチェックという形で具体的に執筆に協力した職員が絶対になかった、そして交渉過程においても、秘密書簡の義務に違反するような職員は絶対になかったと、もし仮にこの後そういった職員が出てくるのであれば、大臣が国務大臣として責任を取るというところまで確約できますねと聞いてるんです、大臣。この4月1日 内閣官房 TPP 政府対策本部が出した紙というのは、これは嘘だったということなのかということを聞いてるんです、石原大臣石原 TPP 担当大臣。 あの委員がその白いコピーを中心にご 議, 論をご議論をされておりますので、私はそれを存じないと、そして内閣府として。 委員長ちゃんと答えください、ちゃんと。質疑を続行してください、そして石原 TPP 担当大臣には、緒方委員があ求めていることについて、お答えをお願いいたします。 あの委員長に申し上げますけれども私は答弁をしようとしておりましたそれに対しましてやじで答弁が封じられましたこれの事実はですねやはりこの国民の皆さん方の前に 本当のこことをお話しする上で非常に重要なことだ、と思いますあ全く家庭のものを出して、ですねそれの中にあることがどうなのかということに対してどうかということの議論の上に積み立った議論に対しては、コメントできないというのが私の立場でございます。 君に申し上げます。石原大臣何度かお答えしておりますが、まだあのご理解がいただけないようであり、あります。ればもう一度望む答えがも戻ってくるようにご質問をお願いいたします。緒方倫太郎君なんか今何の書類だって聞いた人がいましたね。役所から来 た, 来た紙ですよ。 何馬かなこと言ってんですか平成28年4月1日、内閣官房 TPP 政府対策本部から西川委員長が出版するとされる書籍、TPP の真実への政府の関与についてという題で正式に返ってきてるんです。 そして、全部読みましょう。西川委員長が出版を検討しているとの報道は承知している。一般論として国会議員から政府に対して資料要求、事実関係の確認があれば、適切に対応している。特定の議員に対して具体的にどのような資料提供等をしているかについては、お答えすることは差し控える。なお、ゲラのチェックという形で、具体的に執筆に協力した職員は確認されなかったと。我々は、この資料を出すときに、出すときに、内閣官房の方々に、 大臣まで決裁取ってやってくれと、そこまで言ってるんです、この資料です、のいいでのいい別にあのこれ、ゲラがどうだとか、そんなこと私、一つも聞いてないです、ただ、ゲラのチェックという形で、具体的に執 筆, した協力執筆に協力した職員は確認されなかったと、言ってるんです。じゃあ大臣にお伺いしましまょうこの書類 4月1日、内閣官房 TPP 政府対策本部のこの書類、大臣、決裁されましたか。はい、石原 TPP 担当大臣。あのー、急に白い紙をさっきから出されてですね、それが何なのか確認することは私、できておりません。じゃ われわれが事前の勉強会で、事前の勉強会でいろんな資料を出してくれと、で、いろんな資料を出しますと、安倍総理大臣も言ってましたよ、要望には応えていろんな資料を出してきましたと、その資料の一つですよ。 で、その資料の存在すら否定して、わかんないから答えようがないって、われわれに出した資料は何だったんですか、われわれに出した資料は、えー、じゃあ、大臣もう承知してないような嘘っぱちの資料ですか、大臣、お伺いいたします、ね、この資料は、大臣、存じ上げませんか、われわれ大臣に決裁を取ってくださいということまで言った上で、資料を出してもらっているんです、まあ、大臣、いかがですか。 石原 tpp 担当大臣あの私の手元にあるものの中に、ですね理事会でお示しされたこの委員会に提出するというもの、その中に紙がない以上は、そのものが何かということを正式に確認することはできませんので、お見せしたいそうです見せしただき、はい、ていた だ, けだいます。 渋谷審議官、この資料提出されてますよね、大臣にきちっと渡して、ちゃんと説明してくださいよ、なんでこんなことでもう33分も時間が過ぎてるんですか、もう何度も何度も同じこと聞いていて、で、全然ポイントがずれた答弁ばかりをして、時間をね、どんどん浪費する、本当にね、これ、審議妨害ですよ、大臣にもう一度お伺いします。これは 内閣内閣官房 TPP 政府対策本部が正式に我々に出してきた資料なんですね。でその中にゲラのチェックという形で具体的に執筆に協力した職員はいなか確認されなかったと言ってるんです。おめさんなか言ってみろ、まあ。おめえ止めて。おめえ止めて。違う。えどうぞ。いはいじゃ何の心理影響もある、はい。ゲラにゲラの執筆に協力した職員は絶対にいない。そして 秘密書簡の義務に反するような情報を国会議員に漏えいしたような、そんな職員は絶対にないと、いるのであれば、大臣として責任を取るというところまで確約してくださいと、さっきから何度も同じことを言ってるんです、大臣。石原 TPP 担当大臣あの。ちょっとアンフェアだと思うんですね。というのは、なんであるかがわからないもの、ものそれが。 はい、時間止めてください。 それでは静かに聞いていただくと、こういうお約束で、えっと、もう一度答えてもらいます。石原 TPP 担当大臣。私は、この厚い白いコピーが何であるかを確認する立場にはありませんし、それに書いてあることが、政府が関与したかしないのかということもわかりません。私が分かっていることは 西川委員長が本を出されるということを承知しているかといえば、内閣府としては承知している、そして委員が言うように、その中で、先ほど私、環境省への資料の要求の話をしましたけれども、そういうことがあることは通常あると。 そういういことととをやったいいうここは確認できないこれとこの白い資料の話とは全く別の話ですから、私はそういうふうにお答えをさせていただいて、そういうふうに話をさせていただこうという前段のところで聞いてない聞いてないというから、話ができなくなっただけでございます尾形倫太郎君。あの私もうあのゲラの話もしてない、あのゲラ の, その中身の話なんか一個もしてないです。 この4月1日のその資料を政府として出されて、その中にゲラのチェックという形で関与した職員は確認されなかったというふうに言ってるんですね、だから絶対にいなかったということを、内閣官房を司る大臣として確約してくださいと、そしてもっと言うと交渉中についても、秘密協定の義務に反するような 情報漏えいをした職員は一切いなかったと、いたのであれば、内閣官房の TPP 政府対策本部を所掌する大臣として責任を取るというところまで、これ、明確ですよ、この質問は。なぜこの質問に答えられないんですか、大臣、一発で明確にお答えください、石原大臣。 石原 TPP 担当大下ラのチェックって、委員が示されたものが下ラかどうかであるということは、私、確認できません。 太郎君、石原 TPP 担当大臣が答弁しやすく、もう少し質問をわかりやすくやってください、わかんないんだよ、小方倫太郎君、西川委員長、全くと言っていいほど公平性に欠ける議事運営ですよ、ね、自分のことに関する話になると、 委員長のその席から隠蔽に加担してるわけですよ。そうだね、ひどいですよ、<笑>大臣。ひどいですよ、委員長。ね、じゃあ、石原大臣にお伺いをいたします。この4月1日に、大臣が長を務める、この内閣官房 TPP 政府対策本部からこういう紙が出てきた渋谷審議官、後ろで持っておられますよ。で渋谷審議官が 政府全体の統一見解として出しているとそういうペーパーの存在を否定されますか石原大臣石原 tpp 担当大臣あの私先ほどから全く否定もしておりませんしゲラをチェックしたのかとそのゲラが 確認できない以上はそのゲラーに対してのコメントができないということを言ってるんであって、はい、そのところはぜひご理解をいただきたいと思います。小型リンタロー君、うん。いや止めずに分かいやわかるように言ってくればるいやつ。 認めるのか認めないのか、えー、そしてこれが駄目な場合は責任をきちんと取られるんですね、こういうことをしているわけです。質問者は青形凛太郎さん二 で, いいです。理事官共有で す, す, す, す, す, す, す。これでは、これでは、これでは、これでは、これこれではい、これこれではめついてこれでは、このまま審議はできません。委員長、委員長、委員長、委員長 吉川ちょっと整理してくださいよ。吉川ちょっとちょっとてください。 うんうん、ういやいやいや、えー、同じことを、同じことをずっとここ続けてるんですよ、すこれは GPP 対策本部がわが党に出したペーパーですよ。大臣見てない今朝してる大いんじゃないですかそだ止める話止める話や 何度もをかれたなんでもてだい。い, いちょ。何のかたい。これもんないですよこれれ時間止めてください、時間。 時間がない。 尾形太郎君に申し上げます、えー、与党からの申し入れがありました、野党からは時計を止めろと、こういう話がありますが、与党からの提案で、小形麟太郎君にもう一度質問をいただいて、石原 TPP 担当大臣に明快な答弁をお願いすると、こういうことで質問願います。尾形太郎君 尾形仁太郎君石原 tpp 担当大臣あの何度もお話をさせていただいておるんでございますが西川さんが本を出される。 という報道を前提に、内閣官房が調査をしたわけであります。今お示しされているもの、あの白いものが、そのゲラであるかがどうかが確認されない以上は、あの内容について内閣官房の人間が調査をしたかしないかというコメントはできないわけであります。内閣官房にゲラを協力した職員がいないのかという問い合わせはあくまで、 報道ベースに乗って、その報道に対して、職員がいなかったということを、今、示されているペーパーの方は示している、私はですから誠実に答えさせていただいているところでございます。 答えてないるんだ民進党無所属クラブ所属委員が退席されましたご出席を 要, 要請いたしますのでしばらくお待ち願います 彼がね、があれが、ま、ゲラだと、あのゲラに協力いということを言ってます<笑>ではてそ れ, でそれをつなぎ無理につなとつのことを、違うことをつにつなてから、<笑>ああいうだ。 今日からはね、今の新しいやつが消えてるんですよ。で、それが自分できれい演技をしたやつじゃなくて、一番古いのまで、ね、あきなうて。 しちゃうとだめですね時間的に電話してくださいどうぞ。 いやいっちゃうとおかしくなります。 返事は誰が言う速記を止めてください。